猫をかぶるってことは誰だないですかあれってもともと古代エジプトでは猫が神聖化されていて猫に変装することで神に近づくことができるんじゃないかって思った人が変装をしたからって言われています。あは嘘っす。あ、嘘っす。ということで今日も聖唱解やっていきたいと思います。 勝 負, 勝負相手が先手ですうん相手が先手なんでこっちスタートです、まあ、ここいやうんこうかもなこうかないや全外なんて僕はバカな男なんだそうだよなおじさん悩んじゃうんです意外とまあいいでしょう まあそうだなあここら辺で出すものとしてはこうかなそうですねまずは幻想、はい、スキルを発動するよ発動されましたまあこれやられたからにはこっちはまず出しまして出しまして、はいはいはいはい、えー、っと うん感電を自分で起こすことでダメージを消す。<笑>ここ出ました。はい。いナイス。あ、それはしし、はい。かなりケアしてるってことですね。これは、高校だからこそできた技ですね。そうです。ああ、そうですあ、そかそっか。そうです。まあ、ここに置いて、特に、なんもしませんよ。そうだな。じゃあ、 まず、あ、図書館を配置するはいはいはいで何もロールせずに終了じゃあまずこうして幻想爆発いやあ<笑>どうしようかな、まあ、次雷付与されるんですけど私が先にえー、っとまあ水布ん慣れちゃったらどうなっちゃうんだろういやでもキャサリンあるんすもんねいやかなり泣きそうですあ大丈夫です <笑>人を泣かせるのすごい好きです。<笑>あ人を泣かせるの好きです。え<笑>あ、ダイスクソ終わり。でも3回弾けるからなえ、ってことはダイスクソ終わりめちゃいいのか。あ、めちゃいいです。キャラクターチェンジ。何えー、氷不要で、えー、凍結。いいそれってどうしよう。逃げだと思ってませんよ。逃げだと思ってお任せください。 に、おまかせします。こ こ, こで、元素スキルを使おう。テンプカードの装備か。でも、あまあ大丈夫。出して、ないはいはいはい、装備。氷、えー、増やして、増や、えーまあ、す必要なかった。絶対増やす必要なかった。やらかした<笑><笑>そうだったわ。まあまあまあ。ポンさんいんのかなぁ。 あ, んです あ, あだ名って知ってますいや知らないですはいここでしっかり凍結しておくとはいはいはいはいまあまあまあまあまあまあはいはいはい<笑>そうっすかそうなんですよねうん<笑>まあまあまあいいでしょう なっけなオッケーまあこれは必須かなと。悩, な悩むことっ て,、まあですよね、て僕全然悩まない人なんです よ, ですよ、ね、実は。うんどうしよう、うん。ということでパイモンを置いて、はい、元素スキルを打ちます。ちなみにこ元素スキルって何台消費するんでしたっけ なん、え、何台消費するんでしたっけああ ?3 ですけどうん2台して消せるんですよああ<笑>ああああああやいすああああああああああああああああいあすあああああああああああああキあああああああああああああああああああああああああああああああ でも彼はさっきほど代スを増やしていた。このことから、もう行動はできないと。って思いますかって思いますよね。<笑>そうです。<笑>でもこれ感電狙われちゃうのかな感電とか狙われちゃうのかなそんなことやったことないですよ。感電狙われるの嫌だなぁ。 え何ですか感電って感電の怖さがどうしようかなどうぞ、うん、打ちましああしたいんだあっじゃ感電不正義させていただきますあっ召喚物勝負ですかこれははいはいはいハスパイなくなっちゃいましたねあっ<笑>せえ スパイなくなっちゃいましたね。殴っちゃう。殴っちゃいます。あーあ前回です。すごいです。はい。来 戦, 来戦ですか。来戦ですかと。じゃあ、えー、相手はどうせギャラクターチェンするんで、あ、シャラクターェンじゃない。ランドシューするんで、これ先にランドシューします。はい。 水当たるじゃないですか、感電するじゃないですか。まだ水当てられて感電するんですよ。痛えめっちゃ痛え、これ。あ、でも違うわ。縦があるから、こいつは攻撃できないんだ、まだ。ということは水当てられて、感電、雷つけて、水当てられて、あ、どうしよう。まあまあまあまあ、まあ。痛え。痛え。痛え。<笑> はいはいはいはいい水かーうーんどうしよっかなあまあ大好きなんですよ僕3回目の正直ナイスあそっかそっかそっかあそうですよあそっかそっかあそうだよねあそうですよはいうんうんしてたしてたあこれって自分に水不要ないんですよ いた。あ、なかったことにして、今の。今の、やっぱなかったことで、ハス パ, スパイある、ハスパイある、ハスパイある、あります。手挙げます、あります。<笑>すいません。そっか、そ っ, か, そっ か, <笑><笑>か、すいません。あれ、すいません。ハスパイあります。あ、そっか、そっか。ああまあ、いいんですか、本当にやっちゃって、そんなこと。できませんよね。<笑>できませんよね。 んーああまあ撃ちますか九条ラ様最強や<笑>いやいや特製ドリンクにゃこちらに移動しまし じゃあ私もこちらに移動しますでえー、ダイスを増やしましてあ攻撃、えー、攻撃ページで攻撃するとしたらあ何がいいですかというわけでありましてはい助けてはいあはい心配ですまあここは 爆発を撃ってはいどうぞ逃げましあめっちゃ回復しますあーあー<笑>回復いいあ、あめっちゃいいやらかしてる僕はもしかして あ、そうかもしれません。部分的に<笑>部分的にそうかも<笑>、うん。あ、そっか。うん、ダイスーンはクソ悪い。う, ん、うーんとね、ハスパイ食べさせて、食わせて、水蒸液にダメージ与える。 ああでダイスを回収と や, やめやめてやで無理ですはいああ や, やだやだやだお茶を濁そうあ痛いですあこれ何食ってますハスパイ食ってんだ<笑>じゃあ分かりました 言葉に甘えて濁してあげますかハスパイの効果あるしここはちょっと攻撃すべきではないなという判断になりましたなるほどはいえやばいですやばい合計では勝ってます<笑> ダイス量でも勝ちますからやめてややめませんやめませんやややめてやあでも頼むわお前やめてくれハスパイを食べさせて元素爆発いやーだーよっ めっちゃ回復しますね。うん助かりません。はい。<笑><笑>助けてくれや。死ねって言いました、今。こうだなぁ。あ。え、いや、やだ。あの、怖いんですよ。やだ、怖い。あ僕もサラさんが怖いんですよ。<笑> うわあランドシロです。関電ちょっと痛いかもしれないですけど、それ以上に倒しきられることが怖いんですよ。いや、です。もしかして今やばい、うん、これ。やばいですよ。もちろん。あ、そっか。これ、今キャサリン置いたらどうなるあ、もう遅いです。あ、遅い。キャサリン二人いるのと、コモンド城と、 D からやったやったやったシールドを展開シールドを展開するやったやった死にたくないああ強いあ<笑>強い<笑> 3打目か あ, ーあギー倒しきれないラインを狙ったと そういうわけですかそういうわけなんですかあ<笑>慈悲はそういうわけなんですか慈悲はねえのかありません